平成28年10月31日、熊本地震で甚大な被害を受けた阿蘇市一宮町にある阿蘇神社で、老門などの復旧工事の安全を祈願する祈願祭が行われました。復旧工事の安全祈願祭は、阿蘇神社の仮の拝殿で、行政や工事関係者などおよそ40人が参列して行われ、お祓いをし、 玉串を捧げて復旧工事の安全を祈願しました。倒壊した国指定の重要文化財の楼門、神殿などの本格的な復旧工事は11月1日から始まっています。楼門は1年かけて解体し、部材の損傷具合を調べ、部材の痛み具合がひどい場合は補強して耐震性を向上させ、7年後の 平成34年3月までには完成総事業費はおよそ9億3000万円となっています国指定重要文化財の残りの神殿など5棟は部分解体して来年度中の復旧となっており拝殿は今年中に解体するが復旧のめどは立っていないということです神事の後、阿蘇神社の阿蘇春高宮寺と 阿蘇市の佐藤市長が挨拶しましたこの復旧事業が後世に誇れる有意義な事業となるように地域における心の良い所としてまた文化的役割を果たしながら公園の貢献を意識した取り組みにしていきたいと思っております私たちのこの掛け合いのない阿蘇市長さんがこんな状態だどうせなかの その中で、麻生神社の神社の職員さん、そして息子総大の皆さん、そればっかりではありません。地元ばっかりではなくて、県内外の多くの皆さん方が、この麻生神社さんを心配をしていただき、その心配の歩みの中で、6ヶ月が経ちました。無事、前の姿に、元気なの立派な姿に戻って、 また多くの皆さん方に力を与えていただき、希望を与えていただく、そんな電車になることを心から願う、そして、安全で事故もなく、無事に、その姿が私たちの目の前に、隆々としてよみがえること、またお会いできること、そんなことを思いながら、先ほどの安全祈願祭についての、 じ拶にさせていただきたいと思います。